はい、こんにちは。こんにちは。ーーちのです今日ご紹介させていただく商品は、あ、は、の、い、アイズボンティアさんの新作ですね。は三五七ゼロ。ナイロンスパンデックス。ですね。デニムじゃないです。うん、これあの、アウトドアメーカーさんも使ってるもん。ほうほうほう。ナイロンスパンデックスってすごい無機きじゃないですか。そうですね。ウィット。あんまり入ってないんじゃない。きのこの軽さ。ああ。とさっき、まあ、これ、ね、まあ、もしかしたらもう、修復でもいけるような感じですね。そうです、ね。はい、はい、はい。 すごいタイプです、ねはい、すごい色はたちまち今色ブラック、はい、いい色なんですけども、ね、今後シルバーとかまた展開していきますの で,、はいはいですね、値段の方は上着5940円カー、は、ゴ、い、4950円、はい、販売しておりますの、ね、で皆さんよろしくお願いします。